バ、ね、イガイイが復活

出卖。

楽しみ。

恒星のためとはいえ自らこんな場所までやってくるとはまあここは戦闘経験を積むにはうってつけの試練の場だからな良い心がけだ自分の境遇が分かっているようだなそれにしてもこのメメントスの存在をどこで知り得たのかこのものもしかすると我らが思うよりも特別なのかもしれません

ずっぽうでナビを使ったのだろう大体誰がこの場所を教えられるレメントスがルーツでありながら我らの知らない存在などいるはずがないそれはそうですがまあ確かにこの囚人外見のしょぼくれ具合に比べればいくらか中身がありそうだがなもしも

もしも我々が知り得ていない秘密があるというなら見極めなければ<笑>そうか未知の力を隠し持っていないか場外でプライベートな特別検査というわけかここならば現実の街と違って誰にはばかることもありませんお前からそんな大胆な提案が出るとはなジュスティーヌ

喜べよ、囚人腕が鳴るなこの特別検査は言った通りプライベート我らが特段で行うもの故に強制はしません同意を得てから始めることとします何しろ最上級の難度だからなあなたには公正のための課題がいろいろとあるはず

シャドウとの戦いで経験を積むことペルソナの強化契約した者のとの関係強化それらの総合力をはかってやろうというわけだズバリ、わこれ以上に貴様の力をよく知る方法もあるまいああ2対1で戦わせるつもりはありません

仲間一同の参加も許可しましょう他者と結んだ契約もまたあなた自身の力だと見なせますただしあくまであなたの検査ですから他の仲間にこの試練の記憶は残りませんが暗示案じなくとも息の根を止めたりはせぬわ我らの使命はあなたの後世命を奪うことは

これに反します敗れても直ちにこの場で意識を取り戻すでしょうというわけで貴様が意識を失った時点で戦いは終了だああ我らが倒されて終わるなんてことは100億に一つもないから忘れていいぞもしもそんなことが起きたならそうですね我らの恥ずかしい秘密についてお話ししましょうか

何ななんだそれはああれのことがそれともあれ い, いや待て必要ないだろそんなこともしももしもこの囚人がそれほどまでの可能性を秘めていたならば我らもまた見つけられるかもしれませんそれはお前がいつも持っている細工物のしおり

奇妙でしょ愛読の本など持ち合わせない我々がなぜこんな精緻な細工物のしおりをしかも私はなぜかこれを大切なものだと感じているジュスティーヌまさかお前が見極めたいと言ったのは失礼無駄話が過ぎました始めましょうカロリーヌおお

特別検査がいかなるものかは理解したな我らが貴様を特別と認めた証しでもある栄誉なことだぞ泣いて喜べでは始めるぞいい心意気だ邪魔が入らぬようにこの周囲の空間を一部切り取ってそこを検査の場とします

感じるなる中は貴様の見慣れた景色ださあ期待に応えてみせなさい完全に力を振るいなさいさて始めるか囚人手加減は無用ですまあ

そんなことを考える余地はないとすぐにわかるでしょうがでは歯を食いしばれああ子供誰てかヤッベ12服めっちゃ似合ってるめっちゃかわいいんだけど持って帰りって 嘘, 嘘。この戦力値。気をつけてこの2人とんでもない怪物だよ

ルコやるわおやるわおルおいおいおいおいしいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいいいおいおいいい

はいかがですそろそろ降参を口にしたいですかまっ言ったところで返さないがな元より全力を見極める検査倒れるまでは付き合っていただきます

ありがとうありがとね。

どうだジュスティーヌようやく調子が出てきたかええ体が温まってきました単なる検査だけでなく少しは楽しめそうです<笑>ジュスティーヌが珍しく乗り気だぞ我らの期待を裏切るなよ主人そうだ

クイーンだな

はいま、た体力少ない

今また私まだ倒れないとは。

これは少し驚きました。どうかさすが少しほ。

クッ強い想定外ですああただの人間って力じゃないどうやら手加減が無用なのは我らと<笑>期待以上だ囚人

これなら見えるかもしれない決められた本当だ